神奈川県人権啓発センターですエセ童話あるいはねブラック解放運動団体それに類するものに差別だとかそういうふうにいちゃもんをつけられた場合。 まあ、あるいはね何かしら求められた場合そういう時にどういう風に対抗すればいいかということをね質問されることがあるんだけどもそういう時にじゃあどう対抗するのかその、まあ、想定問答だとか手順だとか理論とかそういうもの以前にまず大事なのは訓練なんですねでちょっとねこれからねよくこの音声聞いておいてください。だ誰に さてさっきね、ドキッとかね、ビクッとかした人いますか、そういう人は、訓練が足りてないですね。まずね、ここにカードが出てますね。あ, あと、概要欄とか、まあ、動画の最後でも出しておくんですけども、え童話同活の動画がありますこれ、ショート版もあるしね、フル版もあるんで、あとダウンロードをして、スマホに入れられるやつもありますので、それをですね、毎朝1回聞く。 まあ、毎朝ででなくてもいいですよお昼休みでもいいし夜寝る前でもいいんですけどもで会社だったら朝礼のついでに全員聞くっていうのが一番いいと思うんだけどもそれが無理ならホーム担当とかね、えー、そういうものに対してなんか管理担当とかそういう人だけ聞いても全然構わないんでとにかく毎日1回これを聞いて。 訓練してくださいで訓練すればもうビクッとかドキッとかねならなくなりますから、えー、ならなくなるまで訓練するっていうのが必要ですね。でこれはね衛生童話への対抗だけに限らないんだけどもやっぱり理屈だけではねなかなかそのいざという時に対応できないんですやっっぱり日頃のの訓練っていうのが大事になるわけですだからまあ理論とかそういうのよりまず訓練っていうことを頭に入れておいてください。 でそれを踏まえて、ですね、えー、ちょっとここで話を変えるんですけども、皆さん、レターパックって使ったことありますか、郵便局とかね、ローソンとかで売ってるやつですね、えー、青いのと赤いのとあるんですけども、中にね、何か入れて、で宛名を書いて、ポストにゴロンってすれば、えー、全国どこでも一律料金で、速達扱いで送れるという大変便利なものですね、あれには最近ね、えー、こうやって書いてあります。 レターパックで現金遅れはすべて詐欺ですっていうふうに書いてあるんですね。すすすごいででね全て詐欺ですよ まあ、これはね厳密には全部が詐欺とは言えないんですよね。まあ、それは親戚とか友達とかにねこっそり現金レターパックで送る人もいますからそれが全部詐欺ではないんだけども来、ね、レターパックでで現金送っちゃいいけないんですねだからそういうことをね頼んでくる人はもう全部詐欺だっていうふうに考えて差し支えないっていう意味で全部詐欺ですって書いてあるんですね。でなんでこの話をしたのかっていうと。 企業に対してね同和とか部落というものを持ち出して何かしら提案要求してくる人たちっていうのは全部とといいいいうふうに考えていいってっことなんです、ね、それはそのブラック解放同盟でも同和会でも人権連でもあるいはもう市町村でも行政機関でももう警察でも何でもですとにかく何かしらその部落とか童話ということをネタに要求してくるものは もううってていいううにななして構わないですまあ実際ねエセ童話っていうのはそういうことをしてくるしじゃあ部落とか童話とかいうことで仮にね、まあ、ある意味正当な要求をされたからってじゃあそれに応えることで企業がね得をするっていうことは ないというかね、ないというよりはそれで得するっていうのは要はね、結局童話武楽で得するっていうことだからやっぱり倫理的にはアウトなんですよねだから武楽とかド話とかで何かしら要求をしてくる何かしらお願いをしてくるっていうものは全部エセ童話というふうに考えて差し支えないっていうことなんですよただ注意しないといけないのはもうこれはカルト宗教でも まあ、他の反社会的勢力暴力団でもあるいはマルチ商法悪質商法なんかでも共通するんだけどもそういう人たちはそんないきなりねさっきの音声みたいに脅してくるっていうわけじゃなくてわわりとくるわけですねで相手が従うなら最後までやんわりと対処してくるしそして、ね、言うこともね いいことを言ってくるわけですで正論を言ってくるわけです。でそれはね、まあ、正論とかいいことに見えるけどおかしなことを言うっていうんじゃなくてもう文字通りの正論いいことを言ってくるわけですでよくねこういうのに引っかかる人で「えー、いやあの人はねいいことも言ってた」っていうふうに言う人がいるんだけども「いやいやそれはおかしいでしょ」と。 だってね世の中に口を開くたんびに間違ってることで悪いことばっかり言う人なんていないわけだからその人がいいことも言うっていうのは全く何の意味もないことなんですそれよりもその童話とか部落ということを持ち出して何かしら頼み事をしてくるお願いをしてくるっていうこと自体がおかしなことなんですよっていうことに気をつけないといけないっていうことですで例えばね最近できた埼玉県の条例なんかには 県民はブラック差別解消に協力しないといけないみたいなことが書いてあるけどもでも協力しないといけないことなんてないわけですねあんなものはまず理念法でしかないわけだし、まあ、国民というのはね経済活動の自由内心の自由そういうものがあるわけだから何かしらその行政にその政策的な政治的なことで協力する義務なんて本来ないわけでね。 だからブラクだの童話だのっていうことで何かしらお願いをされて従うとことで何の得にもならないし逆にそんなことで得しちゃいけないわけですブラクとか童話ということで得をするっていうこと自体あっちゃいけないわけですねだからブラクとか童話ということを持ち出されてそれで協力することで何も得することはないというか得をしちゃいけないっていうことがまず前提としてあるし逆に協力しなかったからといって で不利なう い, いうこともないわけです。ということで部落とか童話とかいうことでお願いをされてもそれは全く協力しなくていいというかむしろ協力しない方がいいっていうことになるんだけどもまあそこでねあえて反抗的な態度をとったり相手を論破したりこっちがね反発したりとかそういうことをする必要は別にないわけですよ。このやんわりと、ね、協力しない で何も約束しないっていうことですねあの。書面でそういう約束を交わさないっていうことはもちろん、あとねこれ相手が録音している可能性は非常に高いというふうに思ってください。だから口約束であっても相手に約束っていうことは絶対やったらダメです。やんわりとまあね何かしらこう聞き流すというか、まあ相手の言うことを聞いてるようなふりをして、まあ最終的には何も協力しない。あるいはねあのまあ。 お願いベースでねあくまでお願いとして聞いておくだけで、まあ、実際は何もしないそこで約束はしないっていうことそれだけはもう大抵はねこういう対応でいいんだけどもでも場合によっては、ね、いよいよね相手が脅してくる可能性があるわけですそれこそさっきの動画みたいにね。 まああそこまであからさまじゃなくてもやっぱりその童話とかブラックとか差別とかそういうねキーワードを持ち出してあの何か強制的にやらせようっていうふうに来る場合があるわけですねその時にやっぱりさっきの訓練が生きてくるわけです相手がやんわりした態度であってもですねやっぱり人によってはトラウマがあってブラックだの童話だの差別だのっていう言葉が出た時点で引いてしまうっていうことがあると思うんですねだけどあの同和同括の あ, の動画あれを毎朝毎晩毎日視聴してればその童話とかブラフとか差別とか言わ れ, なく言われてもその、ね、落ち着いて対処できるようになるわけですね。ということでまずは訓練。 ど心を動揺させない訓練そしてその後にこにどう対処するかっていうこの手順と理論があるっていうことを留意してください。ということで今日はねエセ童話にどうやって対抗すればいいかっていう説明でした。